の音源に合わせて楽曲を口ずさむ、自撮り動画、シリーズ。岸優太に始まり、長瀬角、神宮寺優太、高橋海人、河は橋本高が正式表記、と公開が続いてきた同シリーズが、平野市用編で完結した。語りかけるように歌うメンバーや、振り付けを少し入れながら歌うメンバーなど、表現手段は様々だが、共通しているのは優しい笑顔。ぜひ、繰り返し楽しもう。リリース情報。 2023.04 コンマ19オンルアルバムミスター5ザ・ファースト T.I.M.E.S 編集部アラフォーになって新しいジャニーズのメンバーの顔と名前がなかなかかくわらなくなってきた中久しぶりにメンバー全員の顔と名前が一致できてたグループでみんな穴 か, なかっこいいのに揃いも揃って天然なところが大好きでした嵐がお休み中の今これからの活躍を楽しみにしていただけに 今回のことは残念です。解散後もそれぞれのメンバーが幸せになることを心から願っています。ジャニーズといえば見た目重視かなと思うけど、キングプリンスは見た目はもちろん歌も踊りもクオリティ高くて唯一無二だと思う。これまで全然ジャニーズとか好きじゃなかったけど、リール動画見てて今更ファンになってます。めちゃめちゃ仲良さそうで楽しそうな動画ばかりだけど、 笑顔の裏で色々と複雑な感情を抱えていたのかなと思うと、アイドルって本当に大変なお仕事だなと思う。今月で解散なんて、信じられません。もったいなさすぎる。事務所を出るのはどうでもいいけど5人が別れるのがなぁ。これを見るとなおさら、形が変わってもこれからも応援し続ける。そして再結成を待ってる。W ユータバージョン、ほんと息がぴったり。そして、笑顔が可愛い。 二人もしくは三人でこれからも踊って歌ってほしいな。カイちゃんもダンスで引っ張っていってほしいな。夢は持ち続けることが大事だよね。一瞬で見る人を引きつける力を持った五人のこれからの活躍を期待しています。あと少しと言ってもまだ活躍中ですが、ファンクラブサイトのところには、レン君とアマ君だけ。理由があるにしても本当に冷たいというか、タレントだけでなく何年も応援してきたファンにも失礼で。 魚ですることばかりのブラック事務所。ファンクラブのサイトに丁寧な挨拶と理由を事務所が載せるべき。スマップの時もそうだった。人手不足とまとめるスタッフもいなくなったのか、いろいろ大変そうですが、タレントを大切にしないと対処が続出しますよ。トップが先に逃げ出し、そうですが。自撮り動画は見ました。嬉しい。けど、岸くんと神かな。二人のハモリは生で聞ける機会はあるのかな Mr.5 では元気の声入ってたから、シンデレラガール2023は初回限定版を買えば聞けるのかな